よしゆきですイジチョコレート塩スナイダーズオブハンオーバーチョコ染み込むプレッツェルマイルドチョコレートカリッとうまい ネイ チ, チョコレートしよスナイダーズ・オブ・ハン・オーバーチョコシみコむプレッツェルマイルドチョコレートカリッとうまいを買ってきましたそれでは見ていきましょう裏面に解説が載っていますね この商品は明治とアメリカの大手プレッツェルメーカースナイダーズのコラボレーションによって誕生しましたとありますよこのスナイダーズって聞いたことありますか自分は全然知らないんですよスナイダーズっていうと あ、響きがいいですねこれはかなり期待が高まってきちゃいますよそれではいただいちゃいましょういきますオープン おお結構でかい袋が一つですね見えましたでは開けます運んでこっかな 袋をオープンしました今チョコレートの香ばしい香りが漂ってきますよではいただいちゃいますちょっと結構なんだろうちょっとほら見た目はそうですねごつごつした岩みたいな感じですかねうん ちょっとまとめていっちゃいます。 こうね、結構これね思ったよりもね硬いですね硬くてでこのザクザクとした歯触りが楽しめますね、うん、で後からほのかにチョコレートの香りですねうん結構ザクザクしてますねなんだろうなえっと何がえっとあなんだろうね ザクザクしてるんだけど あ, あでも特にえー、っとピーナッツとか入ってないんですね小麦粉と砂糖か小麦粉とちょっと砂糖菓子っぽいこう硬さですかねうんそうですねお、うん、でもなかなかうんこのいいですよ うん、うん、あ, あいや味はそんなにまあ普通なんですけどねチョコレートっぽい感じでねでもこの歯触りが新しいですよ うん、でこのチョコレートの香りがねなかなかいい香りですよこれはなかなかいいんじゃないかな、うん、以上明治チョコレート塩スナイダーズ・オブ・ ハンオーバーチョコ染み込むプレッツェルマイルドチョコレートあっカリッとうまいあっそうですよまさしくカリッとうまかったですね、うん、カリッとうまいでした